スタートだよるラビデオって言ってるから<笑>誰も理解できない理解できない、yeah. イエーイイ<笑>どこかで切らないと誰 も, な誰も始まらないから始まりました今週も毎週金曜日5時15分からライブ配信ミッキーザートインダーワールドでやってますあそうだライブあれやってないラインアップに流そうじゃん流してないんかーいもう始めたのに今 まあいいや。はい、今週も始まりました。今日は金にある海にちょっといますので、風がこう来てるから海がバックなんだけど、うまく映らないっていう。こうしたらいいんだ。はい。こんな感じで。そんな感じで今配信しておりますが、ということで、今週もミッキーズアートのミッキーと。 <笑>幸せ絶頂、リホでーすえライフなんとか言わないの今週もしっかりこの二人でいきたいと思います、よろしくお願いします。ということで、リーホ f が横で ラ, なんだっけラインアット配信してる、ね、これさ、日本語の曲変えてくれる、<笑>日本語めっちゃ入ってくるんか、何喋ってか分かんなくなる。<笑> 清水大先生がめっちゃ366日で泣いてるからさ<笑>はいライブ配信しながらピれプってリピーポまこれもそれ<笑>すみませんすみませんちょっとやりたかった<笑>わっよっよっよぞ。自由だよ今週もテーマを決めていきたいなと思ってますが今日の先週事故ったからね先週事故<笑> 先 週, 実はね、先週の動画、全然こんにちはありがとうございます全然編集が進まなくて前回の動画、もう載せるのやめようと思って<笑>なので、あのある意味あのレア回でしたので皆さん見てた方はラッキーということでよろしくお願いします、前回今週はしっかりね、なのでテーマ決めてあの話していきたいなと思います。 ということで、今週のテーマは、だれん。アリスインワンダーランド。<笑>ということ。なんぞやって話か。<笑>アリスインワンダーランドということで、えっと、ちょっとパラレルワールド的な。話したいなって、ね、思っているわけです。よ。最近ですね、はい、あの、不思議な、不思議な体験がやっぱ多いから。テーマはパラレルワールドです。はい、あ、間違った、アリスインワンダーランドです。です はい、ということでって感じで話したくてしたんよねはいはいそうそうそうなんかうちらもなんか一生懸命こんな楽しそうにしとるけど楽しく配信しとるんやけど、はい、やっぱりなんかそれと同時に現実っていうものがあって、うん、それ行ったり来たりするんよね人間ってなあああああでもなんかねうちらが本気でやりたいことって本気やん <笑>何て言うのこれ、ね、見えない世界をさ最近必死だからねこの「いけるのに必死よな」「いけるのに必死だいけるのに必死すぎてちょっとあでも分かったじゃあミーキーからいくとミャンマーにいた時になんかちょっとずしばらく悶々としてた時期があって何 か, かどうしようどうしようって思ってた時によく夢を見てて。 あーよく言うよねデジャブねそうデジャブ多いよねそうはーいそうあの今今気づいたんだ今最近気づいたのは結局沖縄で活動してることを見ていた多分、えー、でもこのなんかあの、分かりやすく見てたんじゃなくてなんか は, ーいはいはいなんかそうそう あの何て言うんだろうな断面的にそうあこの場所にいるとか で, そうでもなんかその夢見た時はそこの場所とかも全然わからないしだけど気持ちとかもあっていきなりそこに飛ばされてるからえ自分この前後の背景わからないのにそこにいるみたいな不思議な感じがあってあの今のバイト先とかは結構そうでミャンマーにいた時に見てたなって思ってて。 なんか豆腐買いに行けってなんか言われたんだよねミャンマーで見てるときも、うん、豆腐だったかどうか覚えてないんだけどミャンマーで見たときは、うん、でもなんかどういうサイズ感かも知らないしどこに行けばいいかわからないとか思ってたんだけどいきなり行けって言われてるっていうこのなんかあれで、うん、それがあのー、この間あって、うん、<笑>あこれだと思って今なら行けるみたいな。うん ちゃんんんとそこに生きててるからなんて言ううだろう前後の情報がちゃんとあるから、うん、って思ったりしててだからなんか自分が選択したこの今方向性っていうのがなんか合ってるんだなーってちょっと安心していることが多くて、うん、この石川とかもそうだっけ今日もそうだったよねち<笑>でも美幸姉ちゃんといつもいると時美幸姉ちゃんいつも「デジャブ」ってい う, う「これデジャブ!」みたいなそうそうそうそう だから、多分 I'm before, みたいな、ね、<笑>そうそう多いそういやでもなんかそれも不思議よななんかさりほさ思うんよ昔から思ってたのがなんか小さい時からね思ってたのがさファックスの話いつもするんだけどファックス、うん、ファックスってさあのさ例えばリホがさ家でさファックス送るやん紙で、うん、紙で送ったのに、うん、どこに飛んでるのって昔から思ってて あーなんか昔の人が言う電話の感覚みたいな感じ そ, それをねずっと思って誰も答えを教えてくれなくてあーで黒いさ電線があるじゃん、うんうん、電線の中をさ髪がくるくるってさ。て<笑>丸まってピュンピュンピュンって言ってるとかさ<笑>、まあ、なんかハリー・ポッターの世界みたいな<笑>不思議だったのだけどそれをみんなは当たり前のように感じてるじゃ ん,、うんうんうん、なのになんで目に見えない力を今エネルギーとかスピリチュアルとかをそんなに不思議があるのかが不思議で。 な, なるほどね目に見えないじゃんだから怖いんじゃないのあれは怖いだからあれはみんなが今もう使い出してて感覚があるからみんなが使ってるから得体の知らないものだけどなんか変な安心感にみんなこうあれしてるんじゃないの だ, だけどほら w i f i って知らない世代がいるじゃんまだなんかばあちゃんとかさちょっと前まではさうちら平気で使ってたのに最初から最初からっていうかまあけど親世代は やっと今スマホになってなんかやっとえどういうことどうやってやるのってちょっとこうやっとこう使い出してるじゃん前までは w i f i で使ったらなんとかかんとかだから海外に行っても別に連絡できるよとか何か言っても意味わからんって言ってこうもう相手にもしなかったし使うっていうまず概念もなかったし理解しようともしてなかったじゃんだけど今スマホがみんな持ってるからもう iPhone めっちゃ普及したから なんかみんな使うじゃんそれが便利だし安いよとかなんかもっと付加価値を分かったから使ううんな ん, かなんかそういう感じと似てんじゃないのわからんそうなんかなだからだけどさずっと昔から言われてるさエネルギーとかはさ絶対信じきれんや、うん体感しないからかじゃない不思議だなっていつもそれを最近ずーっと思ってますだから伝えるのが難しいんだよね この感覚で感じてることだからデジャブもそうじゃん感覚で感じてることあーって思っとるんやけどこれって本当のことなのに伝わらないから伝えようがまず分からんかもそのだからと思うけどてかそれを発信するとかっていうよりも何、うん、ていうのかなそ の, その目の前の人と の, その関係性があった時にあこの関係性はもう終わらなきゃって思うことがあるわけよ でもそれって感覚で分かってるわけじゃんでもそれを伝えようってなった時にあ、それをねじゃあ自分は関係を切りますよでも表面的には全然何も問題ないからさ、うん、それを、ね、かなっていうのを切られるっていうこと自体はさ表面的に言うとすっごい悲しいことじゃん別、うんうん、れられるとかさ切られるとかさでもその何ていうのかなそこにある見えない何かを感じてるからあのそれを決めてるわけじゃん辞めるとかもそう仕事を辞めるとかも、うんうんうん だけどそれを言ったところで相手がね納得しないと進まないこともあるわけよ、物事ってねあだから仕事とかはだから、なんかあ給料が見合わなかったからでしょとか、なんかうそうそうそうそうそ う, う, う、ね、そうそうそうそうなうか理解しようそうるよね。そうだからそこがなんか難しいなって最近人間関係思ってます。<笑>人間関係だけじゃないね全部に関してそうに、ねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ これをちゃんと自分で分かって乗り越えるとなんかこうちゃんと新たなステージが来るんだなって思うよねうでもそれが分かったら夢本当にそれこそ夢を叶えるのってバンって上がるからね。ともう休息やで<笑> 今すごいからねああそうだそうだ毎週恒例の忘れても ま, また忘れてました報告するんですよここは、はい、うそうですよえーとですねありがたいことにそうですバンってなってるんです今あのー、t シャツですねネットの方はあのー、今ご予約3件あ違う嘘つ2件もらっててでえっとネットの使い方がわからないっていう方が結構いてであの口頭で結構もらってる人もいてなんだかんだなので えー、っと人数と枚数が違うんだけど約20枚ぐらい T シャツ予約いただいてま す, すいはい知らんかったあそう20枚ぐらいいただいてますぐらいね約約ざっくり言うとのであのー、もう少しね皆さんちょっとお力添えよろしくお願いしますということでめちゃくちゃ T シャツ可愛いよね可愛 い, いであの後ろに「ThisisMe」って入れるからでここにあるでしょ ちゃっちゃあって感じで<笑>あのー、めっちゃ行けてると思うのでぜひネットで見てから、あのー、予約をポチッとお願いします予約をポチッとそしたらあの2人でね、行、あ、け、のー、ますのでタイ、ネパール、ミャンマーにミャンマー行くかわかんないけどまずはミイキナイちゃんのね、はい、旅行費を、ね、稼いでもらってあ、はい、私はあの行きたかったら行きますので。<笑> 私私のお金は私で稼ぎますああなるべくね、うん、私としては連れて行く っ, っていうのが、そこに、そこが払えるように、ちょっと T シャツ売ろうっていう話でございます、ねね、だから、給料が払えなかったら、彼女一人で行きますので、<笑>あのそれは楽しみで私 必, 死に私必死に色塗るっていう、そう、一人でね、はいはい、はい、っていうパターンかもしれないですし、まあ、どうなるか分からないけれども、そんな感じで。 頑張って50から60ぐらいもっと欲しいんだけど<笑>あと1週間2週間ぐらいあるんですよねこの予約受付までまあた、あのー、2週間でただこの T シャツのデザインはこれで終わりですからこもう次作んないからこの T シャツはえリホも買う予定なんだけどそれはカウントされてるのえっとしてるはず、うん、して20ぐらいだと思うので OK <笑>、うん、はいのでよろしくお願いしますはい マジあの期間限定ですからねよろしくお願いしますそんな感じで今日のテーマは「パラレルワールド」ですがパラレルワールドですが<笑>、はい、今もこうやってさ、はい 今日さ、配信を海にするかしないかって話をしとったんやけど、うん、海で配信するっていう世界と海で配信しないっていう世界がさあ動いてるってこの時点でワクワクするよね、はいはいはい、これさミミャンマーで NHK でやってんの見たんだけどあでも有名よあそうなのパラレルルワールドは有名です 知らなかったんだけどこれを NHK でやってるっていうのに三池はすごい面白いと感じた記憶があるそうよね確かに自分がさ選択した道と選択しなかった道が両方動いているみたいなそ NHK でも言ってたよその番組、うん、でもなんかアメリカの番組かなんかだった気がするそれをあの訳してあのー、放送してるみたいなやつだったんだよそうなねででの中でもさこう歩く かこう歩くか物を取るか取らないかっていう選択肢も超いっぱいあるじゃんコーヒー飲むかティー飲む か, か、とか今日は朝ごはんを食べるか食べないかとかとかもし8時半に起きてたらとか、うん、だから常にさいろんな世界があってだからそう考えたらだよそう考えたら例えば自分が持ってる夢のぞみがあるやん、うん、その世界があって それがめっっちゃびてるくくないすごくないいどか電波もすごいか。気にな る, <笑>気になる それでなんかだからその夢とかなんとかがあるやん、うん、それがなんか例えばかなった道とかなってない道といろいろあるわけじゃん、うん、日頃そういう小さい選ぶ選択ってことをうちらはしてるわけじゃん、うん、コーヒー飲むかティー飲むか、うん、今日はコーヒーにミルクを入れるか入れないかそれも違うじゃん、うんうん、車で通るとかも違うしねうこの道通りたいとかさでもその時はさ選択ができるっていう可能性が分かってるじゃん、うん だけど夢ってなると叶う叶わないを選択することができないわけよなぜか知らないけど。なるからか な, わかなそうだね可能性をなんか疑っちゃう、うんうん、だから叶わないかもしれないって思っちゃ う, っていうか保険かける傷つかないために。うんうんうん だからさ、そう考えたらさ、だからコーヒーにミルク入れるか入れないかレベルで考えといてリホがかな思った夢はかなっちゃうって思っちゃえばよくねって最近思ってる<笑>確かに<笑>よくねそれでみたいな確確かに確かににで、そこにそうそう、そそのままそれで生きとけばよくてそのままでいいんですよね<笑>それのなんか逆バージョンを最近感じたなんかなわないかもってやつあ、あななんんていうか、ううなんあのなんかの ご飯が食べたいんだけど何食べていいか分からないしなんか何が食べたい か, なんか考えすぎてるのか選択肢がありすぎるのか分からないけど全然何が食べたいか全く分かんないわけでも何か食べたいって思ってるわけよだからあまりにも分かんないからなんかお家にあったものを口に入れたんだけどいろいろなんかいまいち でもその時も2つあるやんそうお腹空すいたけど食べるか食べないかよねああそうそうそうでもなんか食べるって選択し た,、ね、択しただけど微妙だったよねでだけど微妙だったから結局作って食べたんだけど途中で食べるのをやめた<笑>あなんかこれはなんか違うかもって思ってもう食べるのをやめるっていう選択肢を と, とった<笑>だからなんか別に吐き出してもいいんだなってなんか今思ったそうね でだから分からなかったらまあまあ一応口に入れてみてそうそうそうそ う, そう あ, あ、違ったわこれ味したいんじゃなかったわみたいなそうねだからさその小さい夢とかを叶えていくのもそういうことよなやってみてだから自分はネイルストをやってみたしアロマのマッサージ師もやってみたしエステティシャンも勉強してみたしやってみたいと思ったから販売もやってたよねそうやってみたしサロンもち ょ, っとかちょっとサロン風なこともしたしヘなとートもした違うなって<笑> みたいな見るのが好きだみたいなそうそうなんかそんなことよなだからやってみなきゃ分かんないしさうんう ん, なんかそういうことだなって思う、ね、そうだねでもなんかそれを別にさやめても誰の迷惑もかからないっていうところをなんかそうなな ん, なんて言うんだろうまあ勤めてたらなんかそういう迷惑とか分かんないあるかもしれないけど 気持ちないままずっとやられてるよりはさやめてくれって思わない思う<笑>いやでも違うよそれすごい言い方引っ張りしてて申し訳ないんだけどいやなんか自分が今それこそ思っててなんか失礼だよなってなんか普通にでもさ世の中ってそんなもんだよああんか気持ちないのに続けてることの失礼さったらって思ってはいるその気持ちがあるないかも分かんないんだよあー世の中はね 世の中っていうかう普通 は,、ね、普通はだから私だってネイルやってたけど本当は気持ちないんだよだから飽きたんだよ、うん、だけどや っ, てみやってるわけじゃん、うんうん、でもその時は必死なわけよ、うん、これをやらなきゃいけないかなと思ってるから好きなんかなとか思ってるから、うん、だからその人だあのー、本気で生きる気がなければやめてほしいよなって思う<笑><笑><笑>お前何で生きてんのみたいな。 最低 あ, あのね<笑>る だ, だんだんもうこうさ口悪くなってるよね<笑>あのクレームは一切受け付けませんうちらということでいやクレーム受け付けるよ今はいけあいるあのもう気にそこに返してくぞみたいないやもう全然もう自分本気だか最強ら最強でね行きたいんですけどはいはいまあそんな感じでじゃないだってさ、ね、生きる生きるってさ何って思うじゃん ま, まあでもな何がしたいってなんかちょっと最近 口癖になってた時がある<笑>あ。リオの最近のさ、口癖バカじゃんだよ<笑>。やばい、最低。最低<笑>自分にもそうだよ。マジもう ね, ね。何回本気って聞いてる。そうそうでね、<笑>ただ、ね、あの君、ー、やりたいのみたいな<笑>。今一番怖いのは、は、う、た、ん、からの目よりも、自分の目が怖い。ああ。超えすぎ。超えすぎてって感じ。いや、っていうか。うん 自分ががここれって選択することがあるとあじゃん、うんうん、でもその選択することって意外と過 去, のじ過去にいた自分はこれを選択する人を批判してたりするのあ自由になることもーいやそれってどうなのみたいなってことを言う結構クレーマーだったし結構ね人のことね<笑>批判するの好きやってんよ。評価するのねはいはいだけど意外とそんなやって評価してた人と同じことしてるわけよ本ああ 意外に言いがちめっちゃ普通の人だったっていう<笑>。っていうかそう例えばだなそうだなう ん, うんめ例えばねめっちゃ簡単に言うとね、うん、カップラーメンめっちゃ食食べる好きってなってるわけよね例えばね今ねめっちゃカップラーメン好きなのって、うんうん、でも昔の自分はカップラーメン食べるのってどうなの健康にってめっちゃ怒ってた人。あーってなると昔の自分が自分を否定してるわけよ今の。 ああなるほどなるほど、ね、だからカップラーメンを食べる自分が許せないわけよああか例えばの話ねそれはえー、すごいなんかそれこそパラレルってんだねそうだから怖いじゃんそれってだから常に過去の自分が今の自分を否定するわけよだから他人の目より自分の方が怖いっていうのが あ, ーあーでもそれはあるわあるわあるわ帰ってくるときにそれこそミャンマーからもうあのすごい荷物が多くて仕分けが大変だったわけよだ、うんうん、からマジミニマリストになろうって思って、うん、しエコ主義であのもっと地球にも優しい人間になるってめっちゃ行きまいてたんだけど、うんうん、やっぱりコンビニのおにぎり食べたくなったりするじゃん<笑>とかあのー ツイートは持っててなくてでもどうしてもコーヒー買いたいみたいなだけどそこってなんか別に買えばいいのに傍、うん、から 誰,、ね、誰かにも言われてないのに自分で自分を「いやあんたエコ主義になる」って言ったんでしょみたいななんかそうすぐ買えばいいのにずっと躊躇してるなって思ってたのはそれかそうなの自分が自分をっ縛ってんのか 過去の自分がそれをえっとねだから今こうやって例えばね人のことを批判するでしょ、うん、そしたら未来の自分に制限がかかっちゃうんだよねなあ、no、ってなると周りの人全員を許すことが一番大事、no、ーどんなに自分がこの人はどうかと思ってもでもこういう人もいるよねってこういう時もあるよねってこうだよねって思うことが大事じゃないと未来の自分に絶対制限かかるからなあ、no 叶える話とブログで書いたのとも一緒で、うん、えっとね、未来えっと今思ってる夢は今すぐには叶わないことって多いわけよ。うん、多いでしょ？だけど未来の自分は叶えることができるんよね。うん、ごめんちょっと横で宣伝しながらって思ってごめん続けてはいごめんなさい。そうそ う, そうだから例えば小さい小学生の頃に10円ガムをさ1000円分買いたいとかさ思ってたとするやん。 それって今ならできるわけよどっちにするんだっけあここだはいそ う,、あのー、そうそうでしょ小学生の頃の夢は今自分だったら絶対叶えてあげられるじゃん、うん、でもそれが常に現在進行形で起きてるわけよって、うんうん、なったら今の自分が思ってる夢は今叶えられなくても未来の自分が叶えてくれるから願っておくだけでいいわけじゃん っってなときにその未来の自分を作るのは今なんだよねうんうん、うん、だから過去の自分が思ってた夢を叶えてあげることが未来の自分が叶えてくれるっていう現実を作るわけよ難しいかなああ待って待って、ちょっとちょっとちょっと時間かかるけど言いたいことは分かってるけどなんかちょっと落ちてないまだああうんなんかうんそう<笑>そうなんだからだからパラレルってるって話でしょそそうそう。<笑> そうなの。だから今の自分は<笑>られてんでしょて、そう、今の自分は小学生の時の自分が。えっ、ー、と、願ってる夢を叶えてあげるっていうこと自体が。小学生の自分からすると、未来の自分は今の自分を夢を叶えてくれてる。でも、そっか、今の自分が、今現在が。かな。 考えててくれなないいとと未来でも叶よようがないよねうううううってことだよねそうそうだからあそうだミャンマーの足戻るけど要はあれはメッセージだったのか要はか未来のミーキはこうやって叶えてくれるよってだから戻れって沖縄い戻れってだけど そ, そこでずっと渋ってたわけよう、ね、どうしようどうしようって、うんうんうん、で正直彼氏もいたしとか、うんうん、お家ちもあったし、うんうん、犬もいたし、うんう ん, うん、なんか。 戻りたいと思ってるものとこの現実がこうどうも一致してないってずっと思ってたからこうわちゃわちゃしててそうだけどあんまりにも見るしで結局そのうちにやっぱこう自分で決定していってチケットを買って戻ってきたっていうことをしたよねしたから結局そこにリンクしたよね そういういよーなるほどなるほどなるほどそうだよね過去も未来も結局やっぱり同時並行そうだよね見えるなんだっけパラレルってるパラってる今日パラリラパラリラ<笑>そうでも本当にそうだと思うだから今<笑>今思ってる夢とか願いとかはすごいあの追いかける必要ないの常にあの本当もういい私はこういうふうに思ってるからねよろしく未来みたいな感じで 自分はこう思ってるこう思ってるってことを思い描くことはいいことよだけどそれを追いかける必要はないの早く叶わないかな早く叶わないかなとかよりもそめっちゃ自分たちに今言ってんのこれ、うんうん、<笑>私にも言ってるこれ私のための配信だから、ま、間違いない間違いない今まさにそれでねちょっと現実とこの未来とのギャップをもうすでに感じうちや対してもう画面から消えちゃった今<笑>消えちゃったけど<笑>そういうことですな焦んなって話ですな そう、未来の自分はねどんなにしても叶えてくれるから間違いないということでこの T シャツそ う, <笑>ということでもい未来の自分が買ってくれるよはい。という感じでもっと作っとけばよかったとか言いそ う, <笑>う未来の自分がいいいやこれはもうね二度と作らないって決めててもう今回のこの受注発注のみって思ってて るるるんだけどたある意味ビビってるねもっと欲しかったとかなんか絶対作り予約終わった後に「え欲しかったのにもうないの?」とか言われそうだなって思ってるけどね多いんだよねであのさあの柄でもう一回欲しいやっぱりとか言う人出てきそうだなって思うけど家二度と作りませんっていうのを毎回やりそうだなってで自分でもまたちょっとその T シャツがボロボロになってきたら。 同じの欲しいなって思いそうだなってすでに思ってるけど、あのー、作らないと決めたのでもっといいのが降りてくるでしょうということで今回のみですちょっと自慢って宣言してこ い, の筋肉すごい。なんか前もそうなんかさ自慢してたやつと今回のとこうやっといて誰も見てる見てる見てるほんまありがとうってくれてますはい ということでまあ、そんな感じですさっきさっきさっきでもね。夢ができたんだよね。海でさ展示会なあ。こっち側今これこれこそ金。金側さ結構風強いな。大丈夫かな？とかっ、ね、てめっちゃバッタンバッタン倒れるのだけしか今<笑>イメージできてないんだけど、で海で展示会バーベキューとかなんか素敵だよね。なそういいんじゃん。なんかさすごい。オレンジのライトで照らしてそうなのがもう見えた。あっ そうだあとねここでね夢を宣言し夢っていうかやりたいことをさあ話したいそう話したいのまだな、ね、何も決まってないよし何も決まってないけどパラレルなあにパラリンピパラりますように。パ ラ, ーー パ, ラってパラってこう、みパラな感じで言います。ンピックパラリンピッ年末ラリンピックパラリンピックパ田舎ンン 北 部, の方そう北部で名護とかね、も知らんけどまだ決まってん場所もう何も決まってない今もう本当に思いつきやから、ねうんうん、そこでキャンプしながらみんなで楽しむ<笑>そこでちょっとちょっとぶちかましたろっていうのがね<笑>そう今や考えてるのであのぜひ、あのー、やりたい人いバックパッカーとかいいよねって話したんで何、ね、かガチ大人のキャンプみたいななんか、キャンプファイヤーして。音楽作って<笑> 飲んでパリッ て, 触って騒いで語っていい人生についてなんか本気で本気で、あのー、人生楽しみたい人のみの参加うの参加もう条件それだけよなそだけそだけあとお金払えるお金払える人であのー、キャンプできる人かな地べたで寝れる人、うん、できたら海でさたださ寝る年末日始だから寒いんじゃないかでもいいじゃん寝袋とか寝袋 あそれを本気で私たちあの考えてるのでいあの公表できるようにします、はい、でそれであの全国からね全国規模で来たらいいね20名ぐらいだなまずは20名かなって限定でやろうかなと思っててそこでいろいろ何かやりたいものを作り出すっていうキャンプをしたくて年末年越し、うんうんうん、だから31から1日にかけてかな、えー、そこでドリームボードまでやりたくない<笑>年末にドドリーームボードを ああドリームじゃないね、はい、そこはちょっとなんかこの年の1年の や, やっ て, そ, なんかやってそれから開けてからまたドリームでもいいしだからどっちもやってもいいだろうしわかんないなんかちょっとそういうのもできたらいいよねコラージュとドリームとやばい面白そうじゃんっていうことをそ本当に本気で私たちあのやるの で, いいでもう言っちゃったかんねんあえあっやばいガチで言っちゃったよっっちゃって<笑><笑> 配信してるかんねんしかもこれこの後あれだからね YouTube 上げっからね<笑>ちょっとなんか仕込んやあそっかまあそんな感じで今日はちょっとあの場所が場所なのでまた今から移動して石川の子供たちを戯れつつ子供たちのメンバーと戯れつつ今日も本気でしごいていこうと思います<笑>ねっあのー、本気のメンバーをあの子供子供大人関係なくねちょっとやりたいので 本気でぶつかろうと思います。ということで、今日はこんな感じでパラレルってる話で<笑>。終わりたいと思います。えっ、ー、とーリオのインスタフォローよろしくお願いします。と、私のどちでもいいやしたい人がして。<笑> はいあのー、今日日綺麗なお空撮ったからね夢をねたまーに語ってるよね、はい、一人で、あのー、<笑>インスタもライブしますから彼女あと YouTube もライブしあライブじゃないやたまーにねたまーに配信ららあでもブログがね一番、あのー、多分感化されると思うので気になる方はぜひ。 不思議な世界へよ<笑>めっちゃ「アラジンだよね」とか「ジーニーがどう?」とかずっと言ってますので<笑>ジャャファーがどうとか言ってるので私ジャスミンになるのが夢なんですので、まあそんな感じではい、えっとはい、あのー、海に約束したことなんだって一回言って<笑>忘れた 私, <笑>私は 愛と光になって、はい、この地球を美しい緑の星にしますはい大きく出ましたありがとうございますそして国境をなくしますはい大きく出ましたありがとうございますとつにししまますはい、大きく出ましたありがとうございますみんな協力よろしくはい<笑>ということでみんな愛してる<笑>今ランニングしてる人めっちゃ見てたけどねそう<笑>いうエンジョイ感がなんかすごいいいねこれ 毎, 毎回ここでやる<笑>そうな、早めに来ようじゃんねという感じで行きたいと思います じゃあ今日も今週もありがとうございました引き続き I love you! Yeah, we, I love you too! ということでえー、っと T シャツとブログといろいろ見てほしいと思いますのでよろしくお願いしますということで行ってきますバイバイ